ストレスに交換しようとしたら、石金属接触腐食により、タイヤバルブが外れなくなりました。せっかくジャッキアップしたけど、一旦夏タイヤに戻して、タイヤ屋さんに持って行って、バルブを変えてもらうしかありません。今は 8.5 万キロに到達した、ゴムブッシュ類の点検中。汚れがひどいですが、破れや酒もなく、いい状態です。うーん、小さいサビが浮いてきてるなぁ。 前にジャッキアップしたのは3月頃の夏タイヤ戻し今後は3ヶ月くらいに1回はジャッキアップしエンカルや雪道走行後はどこにサビが出てるか足回りの構造を考えつつ洗わないとなあとブレーキのスライドピンも固着気味でしたね メンテナンスフリーだと思ってたら、代償が出ていた、車検ついでに下回りの防制塗装を頼んだのですが、細かいところは量販店クオリティながら、これで1万円なら、車検の旅に頼むのもありかなと思いました。サスペンションも特に下手りはなく、トヨタクオリティですね。全般的に表面が錆びてるのは、ちゃんと時間と装備を整えて、数ヶ月後にフルリフレッシュしようと思います。今はこの部分だけ、塗装が浮いてきてる系の錆に、応急処置だけして、今日は夏タイヤで下ろします。 なんてことがあって、1万円くらい払って、バルブだけ交換してきました。今から2シーズン目に入るスタッドレス。バルブの固着以外は異常もなく、ガレージのおかげで保管状態も極上。とりあえず空気圧を入れておきますかね。 価格が違うらしいので、温度差も考えに240で補充イエローハット車検の時に5000円で買わされた、パンク修理キット付属の、エアーコンプレッサーを早速使います。なんだ、電源入らねえぞ。よしこれでいいだろと思ったら、なぜか220以上入らない。なんだこれおかしいんじゃねえか。大丈夫かよ、RTA 始まってもねえのにグダグダだぞ。オートバッグで買ってきた、10年は売れ残ってた感じの、3型のエアーコンプレッサーで充填中。このタイプの製品ゴミですよ、買っちゃダメ。 隙間から漏れてる パッキングにラバーグリス塗ってみたけど改善しない入れた空気の7割くらい漏れてるような充填フィールでコンプレッサーがブワ ー, ア ー, アーって唸るので昼間に締め切ったガレージ内で使うのがやっと交換 RTA に入る前に空気圧調整や工具の準備輪止めやジャッキの配置は済ませておきましょう冒頭パートの通り私は一通りの点検とブレーキメンテナンスをすでに済ませてあるので今回はタイヤだけ変えたらすぐ下ろしちゃいます時短のためにリアから上げちゃうので ま, まあ、ブレーキは踏みっぱなしにしておくから。というわけでここからは、目線カメラに視点を変更してお送りします。おいしょ、リアのジャッキアップポイントは、純正車高でも、スロープなしでもジャッキが入るんだ。あとは車内から、早回し用のクロスレンチを取り出しますかね。電動インパクトを持ってない身には、非常に助かる。冬場だから素手じゃ冷たいが、こうやってくるくるできますぞ。86契約したところだし、買ってもいいんだけど、何選べばいいの 18V のバッテリー持ってるんだけど、誰かおすすめ教えて、18インチのエッツスポーツのアルミホイール、そこまで重くはないけど、万が一にも腰をやったら嫌なので、タイヤ丸全方式で転がす、と思ったら左が狭すぎたので入れ直し。 とりあえずガレージ欲しくて、手頃に建てちゃったから。さて、いつまでも準備してたってしょうがないし、もう始めますよ。レンチがホイールナットに触れたら計測開始です。動画ネタのために RTA という形式にしているだけで、安全に関わる整備だし、過剰なペースアップは事故のもと。 ホイールナット締め忘れたり、センター出しが雑になったらどうするのか。さてとりあえず、全長60センチの超特大ブレーカーバーだかロングスピンナーハンドルで、ホイールナットを緩めるぞディーラーの整備士だって、初期からインパクトレンチで緩めに行くことでしょう。 いきなりタイムロスしています。ちなみにプリウスのホイールナットは2 1ミリなんだけど、2 1ミリのソケットをなくしたんだよね。だから、買う時にサイズがわからなくて、保険のために買っておいた2 2ミリを使ってる。ガバガバなんだよなぁ。それくらい買い直せばいいのに。さて、単調な絵が続くのもアレなので、カット編集を多用していきますよ。どうせ道具と安全の都合でタイムなんか出ないし、今はさっきのブレーカーバーをシートの座面に突っ張らせて、ブレーキを踏んだ状態で固定させています。うむ。 揺れ動かないなブレーキのエア抜きの時はこうして固定しておいた状態でブリーダープラグを緩めると一人作業ができますよハイブリッドカーのブレーキラインは意味不明だからな OBD2 診断機がないとエア抜きできないがサイドブレーキが手動だからか自動でフルードを送る機能はないリアのジャッキアップポイントとてもわかりやすいんだけど安全のためには急ぎたくないんだよな超大事な作業なので撮影はすっぽかしてます ユーチューバーよりも大事なものだから、そしてこの異常に重たいローダウンジャッキを、宗谷岬のモニュメントを上下逆さにして潰したような、なんかの突起に触れさせます。一方向からだと奥行き方向の設置位置がわからないので、逆側からのぞき込んで確かめる。よく映ってないけど、このまま持ち上げて大丈夫そうです。ある程度持ち上げたら、リア側にリジットラックをかませます。コード足りなかった系男子。皆さん思うでしょう パンタグラフジャッキでええやんってでも、ジャッキにとっても写真にとっても、サイドから持ち上げるのは、あまりよろしくないようで。ギリギリ入らねえじゃねえか、クソめ。ちなみにこのプリウス、フロントのジャッキアップポイントが、ゴミクソわかりづらいです。フロントメンバーがアンダーカバーに隠れてて、メンバー中央部が、ボルト止めのために穴開いてるの。その穴の、フロント側のわずかな膨らみに、ピンポイントでジャッキを当てなきゃいけない。よし、ポイントはここで合ってるな。 手でガバッと持ち上げて、お気持ち程度のセンター出しをします。そしたら、ジャッキの持ち上げる棒を、慎重に左に回していくと、下がり出します。鉄の嫌な音がするでしょう。 息が上がっててごめんね。ある程度馬が噛んだら固定の確認をするんですが、下げすぎちゃったぜ。ハンマーで叩くのが定番らしいけど、私は足で蹴飛ばすことがあるよ。うむ、このまま下ろして問題なさそうですね。完全に降りたら、安全のため、少しだけジャッキをかけ直して、持ち上がらない程度に荷重を受けておきます。あれソケットがねえ。というわけでリア2輪の交換作業に入っていくのですが、失敗した点が3つあります。硬い。そう、緩めが足らんかった。 もう電動インパクトで良かったやん。買っときますよ。マキタオーナーの皆様、18V バッテリーでいいというか、普通に使えるインパクトレンチ教えてください。 さて二つ目、ホイールナットがラスト1個になった時、タイヤが自重で外れてこようとするせいで、ガタガタになってナットと干渉して、回らなくなるんですよね。そして三つ目、百均のゴミ箱にホイールナットを入れていたのですが、冬用のテーパーザロックナットと、夏用の平座と、ロックアダプター、同じ容器で管理したこと。ああ、外れてこねえクソめ。というか、40扁平の225幅って、プリウスにあるマジきサイズですよね。タイヤ潰れてるのかよと思う。乗り心地は大変いいが、ここ ででサイズががかいとバネした重量が少し気にななるよな純正ホイールデザインバランスは良好なのですがかなり重いですからね腰にとってもリスクだし交換も大変だ外したレグノは適当に転がしておきます 大丈夫かよどうせスピード出すせいでホイールもボディーも飛び石まみれ傷まみれだしはぁ、あ、ハブボルトへのホイールのはめ込みこれが地味にクソだるいのよ21インチの SUV タイヤとかどう交換するつもりなんですかねさすがにトラックみたいにキャスター付きの補助具を使うだろいつまでも若いわけじゃないしうちでも買っていいかもなあー あ, ーあー入らねえクソめというかハブ面の清掃はやっておいたんだけど ハブボルトとホイールナットのネジ山、今思い返してみて、さすがに掃除しておくべきだったな。それにしてもちっこいブレーキディスクだこと。サイドブレーキやコストの兼ね合いで、入れるならローターオフセットキットかな。でも、ブレーキパッドとディスクを交換しただけの現状で既に、タイヤと路面のグリップの方が、ボトルネックになってるんだよな。あー あ, ー あ, ーあー入らねえ。ネジ山が噛み込んでしまえば勝ち。テーパー座のナットなので、程よく振動を与えながら。 くるくる回していけばいい感じになるやろ。ここでサムネ用の画像を撮影し出す。タイムなんて合ってないようなものだから。ちなみにこのホイール、ウェッツスポーツの SA20R と言います。美しいでしょうスタッドレスセットを買うとき、外周に赤いリングが入ったホイールと、真っ黒のこいつと、悩んだんですよね。ウェッツで大正解でしたよ。 ホイールを真っ黒にするだけで全体が引き締まってかっこよく見える何より全体のバランスですよねホイール単体で目立つのって個人的にはあまり好きじゃないから全体のバランスを考えてしまうせいでパーツ選びで沼まるんだよな何も考えずにゴテゴテつけると田舎のドキュン仕様みたいになっちゃいますからねさてウェッツスポーツなのにレイズのホイールナット使ってますがこれは将来的に TE37 に履き替える可能性を残しているから変換アダプタを取ってきてセンターが出る程度には締め付けておきますこのホイールナット 17mm なんだよねトルクレンチで締めててもオーバートルク気味で嫌な感じホイールナットのセンチダウンはおすすめしませんあと中古車販売店の方ハブボルトにグリスを塗った状態で納車してくるのはやめてくれ オーバートルクの原因になるホイールナットの締め忘れや締め付けトルク不足初歩的ながら外れたホイールが子供にぶち当たったら死ぬ撮影以外でも締め付けは入念にありますよ盗難防止になるのかわからないロックアダプタがついてるのでここも締めておきますやっとやっと右リアが終わり左リアについても同じことを繰り返します同じ失敗を繰り返してます ほならね、もう一度車の周りを一周して、ホイールナットを緩めて回るんですかと私は言いたい。あれ、この純正ホイール、よく見たら赤いライン入ってるやんけ。さっきダサいって言ったのに、銀メッキみたいになってるけど、全然目立たなくて、嫌な感じしないんですよね。純正のバランスってすごいね。ただ銀メッキでゴテゴテっていうのはあまり好きじゃないので、どこかのタイミングで、クロックとそうなりラッピングしようかな。さて失敗に学びたい男、ガタつき対策のため、ワドめを入れてみる。 というわけで、2本目の交換も終わりましたぞ。次なんだけど、さっき言った通りフロントのジャッキポイントが遠いので、サイドからジャッキをかけて持ち上げます。この部分をプライヤーで右に締めておかないと、降りてきちゃうんだよね。でもつまみがなめかかってて、もうこのジャッキ使えないかもしれん。さっきガン型のエアコンプレッサーはゴミだと言ったけど、この見た目のタイプのジャッキもゴミです。買わないようにしましょう。さて、水が切ってあるので、そこに合わせて持ち上げます。 はぁ、あ、そう間違えたというか、正しく溝に入らんかった。なんでこんなジャッキアップってめんどくさいんや。なんかこう、もっと楽に持ち上げられる仕組みないんですかね。リフト買うほどじゃないんだけど、うーん、リアから大きく持ち上げて、四輪リジットラックおろしが一番なのかな。アダプタが少しだけ上下に動くので、指でカポカポして、溝に入るようにします。思ってた以上にめんどくさかったわこれ。 来月には86が納車されてくるし、ジャッキアップについては、本格的に考える必要がありそうだ。何がだるくて危ないかって、サスペンションが伸びるせいで、かなり高いところまで持ち上げないと、タイヤが離陸してくれないことなんだよね。応戦させるレベルで持ち上げると、反対側のタイヤも同時に上げられるんだけど、さすがにリスクが高すぎるので、片側ずつ進めます。ふぅ、やっと右フロントに取り掛かれます。 何かが根本から間違っているというか、サイドにジャッキかけてる時点で、本末転倒な気がする。レグノは減ってきたけど、次のタイヤどうしようか、今のスタッドレスで3シーズン目を迎える気はない。リスク承知で、今のまま乗り潰しちゃおうかな。レグノだってすり減ってきたし、862外装パーツをあれこれつけてたら、100万円は簡単に飛びそうだしな。というわけで、性能アップではなく、走行ペースダウンで対応することとなります。 うむ、ちゃんと掴めばそこまで痛くないな。映ってないけど、奥のアームが錆びてきてるのは、思い切り削って、錆転換剤材をハケで塗り込んでから、適当にサイト層かけなきゃいけない。やることいっぱいだ。はぁ、あ、3本目のスタッドレスを導入。 そういえば、タイヤローテーションを無視してたなぁ。タイヤ同士に見てわかるような摩耗の差はなかったから、今後は整備体制の強化も兼ねて、1万キロ走ったら無条件にジャッキアップかな。それにしても、車外製ホイールって本当に高いですよね。車1台分で30から40万円する製品もある。ブレーキキットなんかと地狂ってるぜ。1台分で70万円を超える事例もあるからな。10万円ちょいで新品が買える、ブリッツの車高調と、ウェッツスポーツのホイールの優しさよ。 とあるラネボの人のチャンネルと同じく、私も日本政治産の、ウェッツスポーツをおすすめさせていただきます。どういうわけか、このホイール、10万円で4本買えちゃったんだよな。単体でも造形に美しさがあって、車に履かせても、スポーティーでかっこよく見える。似合う、履き終わった後に全体像を映すけど、これはいい買い物ですよ。ここで17ミリのラチェットを導入。ナット回し作業の高速化を図ります。あ, あ、失敗した。 高さがちょっと足りない、エクステンションつけるべきだったね。この長さのラケットだと、締め付けトルクの103ニュートンメーターに対して、30ちょいしかかけられない。でも、センター出しをして、安全にジャッキダウンするには十分だろう。動画に映ってたかわからないけど、初期の締め付け時にホイールに微振動を与えて、うまいことセンターが出るように心がけています。というか、ロックアダプタはハマンレイナオイ、こうやって2シーズン目の車外ホイールをタイヤにはめていた時ふとき、とトハブ系のことが気になった。 毛は合っているのかなと。そう思って調べてみた。プリウスのハブ系は5。4ミリ sa20r のハブ系は6。5ミリハブ系違うじゃねえか。今気づいたと去年違うまま載ってたぞ。というわけで、去年の私は難関 aw1 とハブリングなしの異形ハブのまま。 140キロくらいは普通に出してしまっていたわけです。考えるだけでも恐ろしいけど、ロードのイズが大きい程度で、何の異常もなかったんだよなぁ。さて右フロントをジャッキダウン、編集裏でハブリングをポチってきます。もう危ないことはしたくないので、届くまでの間、高速道路でも85キロあたりを上限にゆったり走りますよ。うむ、リジットラックの再設置も問題なさそうだ。でもなぁ、やっぱこれ根本からミスってるよね。バカなことしてる気分だ。昔ながらの鉄人リジットラック、ここ 天敵かつ強靭な鉄の4本足は十分に頼もしいがなんかもっとこうなんとかならんのかはぁ、あ、残すところ最後の一輪となりましたねなんでタイヤ4本変えるだけでこんなに時間かかってるんだよジャッキアップとホイールナットの取り扱いここでお袋吸ってるよなまず安全第一でこなすその後に無駄を省いてペースアップしていく 私はこれで運転技術を上達させていった。まだまだ発展途上なんだ。道具もこれから買う繰り返せばなれる。フォロエイトはどうにもならなかったが、86とプリウスなら、やっていけるはずだ。 ちなみにこネタとして、前回のジャッキアップの際に、ブレーキパッドのシムを完全撤去してしまいました。結果、ただですらパッド交換によってカックン気味だった。停止する際のブレーキタッチが、さらにシビアになりました。ブレーキなきこそ起こっていないものの、得られたメリットはないので、うーん、失敗したかな。とは言ってもね、デンスロエコ制御のせいで、右足の操作に繊細さがなくなっちゃってるんだよ。ジャッキダウンの時もそうだけど、ミリ単位の細かい操作、こんな時代でも、 きき詰めていきたいたよねおら、最後のホイールだ。外した平座ナットは1 5個その中から、5個のテーパーナットを取り出す。それでもたついちゃったな。さて私、完全にホイールナットを取っ払った状態でジャッキアップしてしまって、落ちかけたホイールが、バックプレートを歪ませる。 というやらかしをしました。回転体への干渉もないし、機能を考えて歪んだまま放置してるんですが、同じ失敗は繰り返したくないよな。なんとか左フロントのジャッキを外してきまして、念のため車の下側の確認をして、ブレーキ固定棒の再確認をしてから、下ろしていきますよ。赤と黒のマッチング、いい色合いだよねー。安全は確認しているので、思い切って下ろしてしまいます。うむ。 ハブリング装着のために再ジャッキアップが確定しましたが、まあいい感じですね。よいしょっと、ブレーキの棒も取っ払って、お疲れ様でした。念のために、システムは ON のまま作業しました。サイドブレーキも、ジャッキダウン時に、しみオンが出てたので引き直し、86が来れば移動車が2台になるので、プリウスの方をバラして、内装張り替えもできますなよいしょ、トルクレンチを持ってきて、規定トルクによる締め付けを行います。最後のホイールを締め終わって、 ソケットを外したところで計測終了としましょうか。ああ、くるくる回すのクソめんどい。内部でバネを押しつぶしてるんだっけ保管時はつど戻すのがまただるい。140から10ずつ下るようにメモリを読んでいけば、読み間違いもないですね。というわけで最後にして一番大事な作業増し締めとかいう渾身の力で締めるように見せかけて、トルク確認するだけの作業締めてるだけだから、さすがにカットでいいよね。これで最後。 よし、はぁ、あ、というわけでタイムが確定したのですが、衝撃です。なんと、37分2 0秒20です、すは遅くねこれあるて言えだぞ。完走した感想ですが、ほんとその通りだと思います。これはリベンジが必要ですね。いや、めんどくさいしタイきそうもんじゃないけど、パーツクリーナー切れたわ。ちなみにブレクリを吹きかける意味についてですが、こうやって何かしら感想を喋るように、背景動画を撮っておこうと思っただけです。裏面。 知らねえよそんなもんうーんスポークを補足したことでホイールハウスの空間が増え相対的に車高が高く見えてしまうようになった 車高のせいで腰高に、はっきり言ってダサく見えている。プリウスのボディって意外にもボリュームあるから、細い線が交わる軽快なデザインより、t e 3 7みたいな、スポークがぶっといホイールの方が合うと思うんだよね。溝や表面の状態は確認済みです。2シーズン目ですが、試験走行時のフィーリングも極上でした。ハブリング面どくせい、進行するサビ対策もいる。整備をサボった代償は終わねばならない。といったところで終わります。ご視聴ありがとうございました。